皆さんこんにちは。川チャンネル管理人、高橋一郎です。こちらは波川式食即気候法代表で徳川家の御殿意を先祖に持つ波川敏夫の番組です。健康をメインに幅広い分野を皆様と共に考えていきたいと思います。それでは本日のテーマは「高血圧の原因とは?」をお送りいたします。 それではですね高血圧のことを考えるにあたりまして私たちの体の中をですねマンションで例えながら考えてみたいと思いますねマンションもですね新築のマンションは下水管も浄水管もきれいなんですねところがそのマンションもですね40年50年になりますと下水管浄水管が滞化している その管の中がですね、えー、ボコボコのような出来物ができるようなそれ で, で血管上水管下水管が、ね、狭くなってるでこれと同じではないかと思うんですね人間の体の中の血管血管もですねやはり、えー、若い時は血管もサラサラですからね年を重ねにしたがって血管もだれだんと汚れてくる。 そういういところからですね、人間の体のマンションと対応してるんじゃないか、要はですね、血圧、高血圧っていうのは、世間一般では塩というのはまあこう皆さんがこう考えてるようですけど、もちろん塩も確かだと思うんですが、塩だけではなく、むしろ私は食べ物、栄養、肩によって血液がヘドロ化し、ね、まあ、下水管の汚れのようになった。 ことじゃないかすなわち、えー、流れがですねとど、えー、まって、えー、来たことが、えー、大きな原因じゃないかそれはですねそう水がが、えー、流れがないいと腐りやすいですからよく魚屋さんでですね、えー、魚を生かすにあたって水がこう流れてますねこうガラガラガラガ ラ, グラとこうはい水を流す、えー、そこでですね まあ、水が流れてないと、えー、水が腐りやすくなると防フらが湧くおそらくこれはちょっと道がずれるかもしれませんから、まあ、経済と同じですね、えー、流れがとどまると不 景, 不景ね経済の流れが悪くなると同じように人間の体もやはり、えー、滞ると病気になる、まあ、滞ると血栓ができる そしてヘドロ化し、まあ、血管が、えー、細くなるそういう状況で来るんではないかと思うんですね、えー、それでですね、まあ、例えばあの、えー、漁師さん見ていただくと分かるんですよ、えー、漁師さんはですね、えー、あの海辺の層でね生活して塩気の多い魚塩気の多い海藻ひじきを食べそして 空気中に塩が、まあ、PM2.4 よ,、ね、より多い量を吸ってるとそれにもかかわらず漁師さんは非常にかきあって、えー、現代の若者はね、えー、よりはもっと活気のある、えー、方ではないかと、まあ、そういう漁師さんを見てそう感じますねそれからと老人と若者を考えてみたいんですけれどもうん子供という子供はですねまだ 新築マンンションのよ子どもさんの血液は汚れが少ないだから子どもさんの血圧検査っていうのは小学生中学生高校生ではないですよねやはり大学生とか社会人ぐらいになってくると血圧検査があるということは、まあ、医師会は塩ではなくて 血液がドロドロになることだということに気づいてるんだと思うんですねなぜならば子どもも中学生も高校生も塩摂ってますからね塩が原因だったらやっぱりそこで調べるべきなんですよところが小学生中学高校生には血液検査がないということから考えますとどうもちょっと矛盾を感じていくるとですねそれかあと老人と若者の中学生あ高校生大学生 一緒にスピードの競争また老人と高校生、大学生がですね、水泳で一緒に走ることはないです。なぜそれはもう体力違うからですね。それなのになぜ老人にですね、基準値140とかいう。 まあ、よく昔は130と言われてるんですけど、まあ、今はね、まあ、140というのが言われてますね140から高血圧があったとでもよ一般には130という、まあ、コマーシャルでも130が当たって言ってますからね130って一般認識されてると思うんですよねでもこれはあの老人に130という数値をなぜ若者と同じ数値を当てはめるのか で老人と若者が同じ土俵で競争しないのになぜ血圧だけは、えー、老人にその130とか140という数値を当てるのかこれも大きな問題があると思うんですねそこでですねじゃああ現代の医学界ででではどうであるかを考えてみたいんですねやはりまず現代医学では先ほどもしましたように140がまあ高血圧だと言われてます そして実際に高血圧の方には血液をサラサラになる薬を飲ませるそして血管拡張剤を飲ませてるということは拡張剤ということは血管が細くなってるということそして血液をサラサにするという薬を飲ませるということは血液がドロドロになってるということを医療界は認めてるわけですねそして医療界はちょっと病気になると 塩水を点滴するまたブドウ糖を点滴する塩水を入れるってことは血液の中をまあきれいにしてるのかなとそして前にもお話ししましたけれども、えー、内臓を癒着すると塩水で内臓を、ね、お腹を開いてから塩で洗ってるでがんの抗がん剤入れる時も塩水の中に 140ミリリットルの中に60ミリリットル の, あの体の大きい方には抗がん剤入ている体のちっちゃい方は170ぐらいの塩水の中に30ミリリットルの塩水を入れているまあこういうところからも塩を上手に使っているところを見るとまあ医療の世界では塩というものを非常に重要視しているんだと思うんですね ですから、えー、普段から、えー、塩を減塩しないで、塩を普通に摂ることも必要じゃないかと、まあ、そこで私はですね、高血圧というものは、えー、塩ではなくて、まあ、塩もあるでしょうけれども、塩が大きな原因ではなくて、むしろ、美食して、皆さんが食べ過ぎて、運動をしない、そういうことによって、 下水管の、ね、家のマンションの、まあ、血管浄水管下水管ヘドロ化するように私たちの体の中の血液が血管が細くなりドロドロしているというのが大きな原因ではないかと塩も大切です が, が原因かもしれないがむしろ栄養過湿そして食べ物を、えー、節制することによって そしてフナセさんも言っている断食とかファスティングする断食というファスティングすることによってはい調整することはですね高血圧を防ぐことができるのではないかと私は考えておりますはいありがとうございましたはい皆様今回の動画はいかがだったでしょうか良、えー、かったなと思ってくださった方は右下のグッドボタンを押していただけると励みになります。 またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは第31回ナミカワチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。